みなさんこんにちは NVA サポートのみそのです今回は NVDA 実践講座第12回となります第12回ではまず Firefox やインターネットエクスプローラーなどを用いたインターネットブラウザにおいて NVDA ではページの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 NVDA でインターネットのホームページの閲覧に慣れてくるとページの読み込みの時に自動的に読み上げることがうっとうしくなってくることがあると思います。今までの実践講座でもページの読み上げが自動的に行われるのでその都度中断する方法をとっていました。 復習にはなりますが NVDA で読み上げの取り消しはコントロールキー読み上げの一時停止と再開はシフトキーとなっていますページが読み込まれるたびにコントロールキーやシフトキーを毎回押していては面倒なだけですある程度ホームページの閲覧に慣れてきたら このような自動的な読み上げを無効化するといったことが必要ではないでしょうか NVDA ではページの自動読み上げを無効化する設定がありますまずこの無効化設定は NVDA メニューから設定を開きます NVDA メニューは NVDA キーを押しながら N を押します LVDA、メニューー矢印キでで設設定定まま移動しますこの設定項目の中の「ブラウズモード」というところを下矢印キーで見つけます「日本語設定発行 L 発行 D ドドドドドド」 音声エンジン、発行 S、発行時、ドットドットドット S。音声設定、発行 V、発行時、ドットドットドット V。展示設定、発かっこ R、発行コドットドットドット R。キーボード設定、発行 A、発行時、ドットドットドットヘ。マウス設定、発行 D、発行時、ドットドットドットヘム。レビューガーソル、発コ C、発か時、ドットドットドット C。入力メソッド設定、ッコ I、発行時、ドットドット I。オブジェクト記号、発行 O、発行時、ドットドット O。 ブラウズ モ, モードが見つかったら Enter ーキーを押しますタブキーを押していきますタブキージのを押していきます、N N、サポートされているバリアンレアントを使用する ページ読み込み時に自動的に読み上げるかっこ S カッコ閉じチェックボックスチェックアルトプラス S この設定項目ですページ読み込み時に内容を読み上げるもう一度確認してみましょうもう一度確認したいときには NVDA キーを押しながらタブキーとなりますページ読み込み時に自動的に読み上げるかっこ S カッコ閉じチェックボックスチェックフォーカスアルトプラス S ページ読み込み時に 自動的に読み上げるという設定項目ですこれは初期状態ではチェックが入っており有効化されていますこれをスペースキーでチェックなしの状態にすると無効になりますスペースチェックなしあとはタブキーで OK まで移動してエンターキーを押しますタブキーを押します レイアウト目的のテキのレベルをくれつしないカッコ A カッコとチェックボックスチェックなしアルトプラス A さらにタブキーを押しますフォーカスの電波を追跡するドフォーカスボードチェックボックスチェックさらにタブキーを押しますキャレットの移動を追跡するドフォーカスボードチェックボックスチェックなしさらにタブキーを押しますフォーカスボードブルーズボードの切り替えを音で通知チェックボックスチェックさらにタブキーを押します OK ッコをカッコとボタン、OK、まで来たらエンターキーを押します。以降の実践講座ではこの設定に基づいてインターネットのページのブラウズ、つまり閲覧を行っていきたいと思います。それでは Firefox を起動させます。まず Windows キーを押します。 ーメニュ検索ボックスエリットプログラムとファイルの検索空ーをここで Firefox の Fire と入れます FIRE となります FIR コーボクリュー1とプログラムグループオープンモジラフィデフォックスモジラフィデフォックス Firefox がインストールされていれば 自動的にもしら Firefox という項目が選択されます。この状態で Enter ーキーをします。タスクー Firefox が起動すると、Firefox ス, スタートページというページが開きます。これは Firefox のインストール直後の状態そのものです文字が入力できる状態に自動的になっています Firefox のスタートページでは Google のキーワード検索ができる状態になっていますではここで アルファベットで N V サポートと入れてみたいと思います。N V スペースサポートですね。S U P P O R T 入力が終わったらエンターキーを押します。 こちらフィルフォックススタートページドキュメント1と九項目リンクプラスのビジュアルんはい検索結果が Google で表示されています先ほどページの読み込み時に自動的に読み上げる設定を無効化していますので今までの優先講座でも出てきていたページの最初から最後まで自動的に読み上げる ようにはなっていません。これが最初の方で説明した。ブラウズモードのページ読み込み時、自動的に読み上げるの無効化の効能といえます。今、google の検索結果が表示されていますけども。第11回で説明した。見出しジャンプ機能が役立ちます。 見出しジャンプ機能を使って検索結果を確認していきたいと思います H を押していきますリストシュール検索ランドマークグーグル画像リンクグールホームへ見出しレベル一メインランドマーク検索結果見出しレベル2リスト7項目フロントページレムダッシュエ NV サポート既読リンク見出しレベル3視覚障害者向けアンドロイド入門既読リンク見出しレベル三 NVDA リンク見出しレベル3第6回プロトーカーのッンのインドットドットドット記録リンク見出しレベル3番頭コーナー M-NV サポートリンク見出しレベル 3H を押していくと検索結果の見出しのついている項目つまりそれぞれのヒットしたページのタイトル部分に次々にジャンプしていきます残りの検索結果は 省略しますが見出しがなくなるとこのように読み上げますではここからシフトキーと H を押してフロントページ NV サポートまで戻ります NVDA リンク見出しレベル3視覚障害者向けアンドロイドリンク見出しレベル3 フロンントトペーージダッシュ NV サポート記録リンク見出しレベル3このフロントページ NV サポートでエンターキーを押すと通常は Google の検索結果から NV サポートのページに切り替わるはずですこのページが切り替わるというのが大事なところなんですが切り替わるということは検索結果から別のページに ときにまた検索結果に戻りたいというときには戻るという操作をしなければ検索結果へ戻ることはできません。よくあるケースとしては検索結果はそのまま残しておいてそこから開いたページでいろいろなリンクや内容を確認してリンクのところでは Enter ーキーでまた別のページに移動してと いうように同時に複数のページを開きながら情報を収集することがあると思います Enter キーでいろいろなリンクを進んでいくと検索結果まで戻ることが大変になってしまうことが多いのではないかと思います活用するやり方が複数のページを同時に操作するというやり方になってきます 大きくは1つ目は Firefox を複数起動する方法もう一つは一つの Firefox の画面で複数のページを開く方法です1つ目の複数の Firefox を起動して複数のページを開いていく方法について説明します この方法は、例えば検索結果の開きたいリンクタイトルでシフトキーを押しながらエンターキーを押す方法です。では改めて今フォーカスされているリンク名を確認したいと思います。フントーはい、NVDA キーとタブキーで確認しました。ではここでシフトキーとエンターキーを押します。 フロントページ NV サポートというページが Firefox で開いています。ウィンドウそのものは Firefox が2つ開いています。先に解説すると1つが Google の検索結果のページ。 もう2つ以上開いている Firefox のページを切り替える場合にはどうするかと言いますと一般的な Windows 操作のタスク切り替え用のキーボード操作を行いますこれが Alt キーを押しながらタブキーとなりますでは操作してみます フックススタートでマイナスモォジラピッドフォスアイコン・サン三。フロントペディンラッシュ、レミイサポートマイナスモォジラピッドフォスアイコン・イの三。モディラピッドフォクスタートペディングラッシュ、レ、wow、<音楽>ミー、ah、サポートマイナスウォジア・ピッドフォスアイコン・イのノモディラピッフォクスタートペディッー、サマイナスモォジラピッドフォ x、アイコン・サン三。フロントペディンラッシュ、レミイサポートマイナスモォジラピッドフォスアイコン・一の三。<操><音楽><笑> 音声だけででかか。りましたでしたょうか今私はオルトキーをずっと押しっぱなしにした状態でタブキーをちょんちょんと押していますつまりオルトキーを押しながらタブキーを押していくと画面が順番に変わっていきますそこで切り替えたいページが聞こえたら a ルトキーを離すという操作となります。今は結果的にはフロントページ NV サポートへ戻ってきています。では、一旦このフロントページ NV サポートを閉じます。これはキーボードで閉じる場合ですと、手を動かさなくて便利なやり方は オルト キ, キーを押してメニューを開いて行う場合はファイルメニューのタブを閉じるから行うことができますオルトキーを押します下矢印キーでタブを閉じるまで移動して Enter キーを押します新しいタブコントロールプラス T1 の7ファイルメニュー 新しいウィンドウコントロールプラスレベル2の7新しいグレベートウィンドウコントロールプラスシフトプラスフ w ダブル3の 7URL を開くドットドットドットコントロールプラスレベル4の7パイを開くドットドットドットコントロールプラス55の7タブを閉じるコントロールプラスダブル6の7見つかったらエンターキーをします文字ラフィレフォックススタートページマイナス文字ラフィレフォックス文字ラフィレフォックススタートページドキュメント見出しレベル3記録リンクはい最初の ファイフォック ス, スタートページに戻ってきています。では次にもう一つの方法を行います。もう一つの方法は複数のページをタブ方式で切り替えるやり方です。これは1つの Firefox の中で複数のページを表示させる方法となります。この方法を行うためのキーボードショートカットキーは をを押ししなながら Enter キキキーーーーーーととりまます。す。念のためにフフォーカスされているリンンンク名を NVDA キーとタブキーで確認トシはい先ほどと同じリンク名を読み上げていますのでここでシフトとコントロールキーを押しながら Enter キーを押します。 フロントページプラスエイブイサポートドキュメントリンクアルトプラスシフトプラス二コンテンツ二ドブタセンリンクアルトプラスシフトプラス六ナビゲーション二ドブ音声を聞いてるだけだとわかりませんけれども、先ほどと異なって、Firefox は一つのままです。今は一つの Firefox の中に二つのページが表示されています。これを切り替えるには、コントロールキーを押しながらタブキーを押します。文字ラピで。 スターートページドキュメント、ミラシレベル三記録リンク、フロントページリー、レブダラシーブーサポート今、コントロールキーを押しながらタブキーを押しました。もう一度コントロールキーを押しながらタブキーを押します。フロントページリー、レブダラシーブーサポート、ドキュメント、リンク、アルトプラス、シフトプラス、ディコンテンツに飛ぶ、にドぶ縦線リインク、アルトプラス、シフトプラストグラビネーションに飛ぶ、にドぶはい、もう一度やってみましょうか。文字 スタートページドキュメントミダシレベル三記録インクフロントページリブラッシュエブリサポート。はい、もう一度行います。フロントページリブラッシュエブリサポートドキュメントインクあるとプラスシフトプラス2コンテンツ二ドル。縦線インクあるとプラスシフトプラス六ナビゲーション二ドル。二つのページが切り替わっていることがわかるでしょうか。このようにシフトキーとコントロールキーを押しながらエンターキーを押すと。 次々と新しいページが1つの Firefox の中で開いていってそれを簡単に切り替えられるようになっています。これを Firefox のタブ機能と呼びます。細かい話になりますがこれらのページはコントロールキーを押しながら数字キーでも切り替えられるようになっています。例えば コントロールキーを押しながら数字の1を押すとこのように言いますコントロールキーを押しながら2を押すととなりますコントロールキーを押しながら3を押すとはい何も言いません 今はページは2つしか開いてないのでコントロールキーと1とコントロールキーと2ということになっています。3ページ4ページ9ページまでかな行くとコントロールキーを押しながら1から9でそれぞれ交互に切り替えられることができるようになっています。 このようなやり方はいろんな活用の仕方があると思いますので、それぞれの皆さんの使い勝手に応じて工夫をしていただけたら良いと思っています。次は URL を直接入力する方法です。URL とは、例えば h t t p w w w u t yahoo.jp というようなアドレスのことです例えば Yahoo のページのアドレスは http://www.yahoo.co.jp となりますこのようなアドレスを直接入力する場合やクリップボードから 貼り付ける場合には URL を開くという操作を行いますこのやり方は Firefox ですとキーボードショートカットキーではコントロールキーを押しながら L となります L はロケーションの L と覚えておくと良いと思います場所を開くということでしょうか Alt を押した時のメニューからはファイルメニューの URL を開くから行いますではメニューから行いますまずオルトキーをしますファイルルサブメニューアルトプラス F1-7 下矢印キーで URL を開くというところまで移動して Enter キーをします新しい WindowControlPlus1 の7ファイルメニュー新しい WindowControlPlus1 の7 新しいプリイベートウィンドウ、コントロールラプラスシフトプラスフィンブル3の 7URL を開くドットドットドットコントロールプラス l 4の7ここで Enter キーを押しますナビゲーションツールバーツールバー URL または検索ボックスクローズエディットオートコンプリート WWW ドットオブサポートドットオブ選択 NV サポートのページが開いていますのですでにこのアドレスが選択されている状態になっています Firefox の場合には h t t p w w w ットまでを省略できる場合があります今回の URL は Yahoo! のアドレスを入力します「y, 選択項目で選択項目で選択項目選択。過去に開いたことのあるページが。ファイヤーフォックスの履歴に残っている場合には。最初の何文字かを入れると自動的にすべての。アドレスが入力される場合があります。今もヤフーのアドレスを途中まで入れたところで。すべての。 アドレスが入力されていったので途中で選択削除といったような内容を読み上げていましたこのような読み書きをする時には左右の矢印キーですでに入力がされているかどうかも確認のヒントとなるかもしれません入力が終わったら Enter ーキーを押します ここで実践講座10回までの間でやった NVTE キーを押しながらアルファベットの T を押します確かに Yahoo!JAPAN のページが開いていることが分かりますインターネットに慣れてくるとこのように。 アドレスを直接入力することも比較的多く行うときもあると思いますので参考までに聞いていただけたらと思います。今回はリンクの開き方や複数のページまたはタブを切り替えるやり方など細かく説明してきました。またその ようなリンクを直接開く方法についても説明しましまたこのような内容は NVDA に関係なく Firefox の一般的な操作法または Internet Explorer ーーの操作法としても活用できるやり方だと思います次回は NVDA 独自の操作法に改めて戻って解説を行いたいと思います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 NV アナウンス NVANNOUNCE です。